ですのでね、あの手拍子や四拍子で皆さんも盛り上がっていただければと思いますそして皆様の目線が釘付けになっているバブリーなちょっとねすね毛の処理が間に合わなかったみたいですけどねあの風鶏の公式マスコット、えー、アマンダでございますのでねどうぞよろしくお願いします風見鶏アマンダで検索いただくと何らかの、えー、YouTube 出てくると思います さあそれではね皆様盛り上がってまいりたいと思いますでは参、ま、ります鮭サンバどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします 簡単な振りをするたねにどの振りを手でやもやってみてください。 I'm <laughs> scared! ありがとうございました。じゃあね皆さんでご挨拶 い, いたします。ありがとうございました。